環境破壊は気持ちいいぞどんな駐車場なんだよまあ泊まるだけでホモに掘られるホテルとか試着するだけで誘拐される服屋とかあるしこう考えるだろ安すぎるものは避けようと甘いぜそれは罠だそれを逆手に取って最安値のゴミを相場より高めに売る それがアマゾンの中国業者だ。というかアマゾンで服買ったら、11月30日が到着予定なのに、まだ届いてないんですけど、返金しようとしたら、向こうが発送済みにしてるから受け付けないって言われたんですけど、何がアマゾンだよ、汚水まみれの下水道だろ。返品されてきた低価格商品。 重さでしか中身測ってないから、開封済みの土が届くんだぜ。早速掘ってますな、ショベルカーを手で押しながら、家の前の国道が渋滞で動かない中、歩いて行った方が早い距離に車で行きそう。芝刈り機に転生した挙句すべての動物になり損なったような、ようわからん見た目のやつに蹴飛ばされて思った。待て、アゲイラの外装カーボンは石みたいに硬いんだ。とりあえず固くして、振動は体で受ける。 そういうのが車好きにはいいんですかパワーはありすぎるし、足回りはただ硬いだけ。すげえ、中国式サーフィンかっこいい。貧富の差も押し流してくれ。あ、汚染物質は来ないで。洗車のシャンプーを庭で垂れ流しにしてる人がなんか言ってる。ェッセット破壊おじさん草自転車レース壊滅おばさんと対をなせ。四角から足を引っ掛けるのは基本手。車だって、見落としたポールに持っていかれるんだ。 視覚視野角以前の問題来たぞおい。トラックといい、配膳といい、なんでそんな高く積みたがるの万里の登場感覚で、かつて足場を積んで、月を目指してたのなんで足元の環境整備もおぼつかないのに。 月とか火星とか目指すんだよ最大1000キロパスカルほど軽くてるとかいうトラックの空気圧ああ、星になれそうですね破壊は気持ちいいなんだそれ、NHK 受信ユニットか NHK の集金の人、全員で宅食サービスに転職しちまえばいいのになんだこのドア、見たことないぞ中国製品お得意の適当プラスチックですねポリカーボネートとかカーボンドアとか、バカバカしくなってくる 誤爆して破壊してるじゃねえかあの赤と白ホームセンターでよく見る欲しい缶に限って置いてないグレシリーズかな次足置いるとよくわからん添加剤でも買ってろすげえ台風ですねトランクが勝手に開いちまった担当横向きに止めたら横転しそうさっき締めそびれたトランクが風を大きく受けて車が流されていく トランクのヒンジの部分が先に折れ曲がりそうなんだけどな。もう北の方じゃ雪降ってるのに、ただの雨でも姿勢保てないとか、ここでただの大木に乗り上げて、動けなくなった車が出たぞ。え、これまさか、ジャッキで持ち上げて、その隙に大木どかさなきゃダメ違ったわ、チェーンで引っ掛けてたわ。違いすぎて何してんのかわからん。こう侵入して会社に迷惑かけてるように見えるでしょう逆に、重機を借りてきてまで、アタックしようとしてるのかもしれない。でもネットニュースの見出しに、 一方侵入した挙句会社に脱出を頼むって書いてシェアすればそういうものとして広まっていくんだな作り話か事実かもわからんネットの目撃談コメントを本物だと思い込む程度の能力ちょっと待って風強すぎね絶対さっきの動画と同じ台風だろはい 早速騙される人でそうですね。何してんだこれ。強化エンジンマウントを検討中の方。この振動が車内に伝わってくるけどいいですか何でも強化すればいいって思ってるよな。全身の筋肉ガチガチになったと考えてみろ。動きづらいだろ。それで5 0メートル層のタイム上がるのかよ。ピロやメンバーという言葉の意味も知らず、暖気と戦車とオイルでレスバしてろ。自転車置き場効果リアメンバーをゴムブッシュで止めてるような車に、スポーツカー税を課税するつもりなんですかジャッキアップして見比べたら、 86よりベンツの方が、よっぽどスポーツしてると思うんですけど。ちょっと待て、今落ちた人を見殺しにしたか他人も救えないし、落ちた魚も救えない。人生なんてダメでもともと。あれば嬉しいな。君は橋も渡れないのか、橋がトラックも渡せないんだよ。昭和時代の野球アニメみたいに、ど根性で岩を引っ張るような努力しても、報われるような時代じゃないんですよ。努力もしないのか、努力したところで報われる兆しも見えないのか。 だってどっちななんだろうな管理職への出世を辞退する若者玉浮きがない以前に払う原資もないない中人手不足を嘆く企業外国人実習生が来なくなるが先か外国人入れるより日本人の時給上げようっていう考えが浸透するが先か公務員候補がいるな そういえば働き方改革は結局コロナショックで強制変化でしたね未来も見えてきますねまあ独身税を入れて強制したところで若者が孤独にするとは思えないので未来がないのが未来ですねというかなんだこれ入れようとした量の6割くらい流されてんじゃねえか熱効率が 40% も超えられないレベルの内燃機関への皮肉ですかねそう見せかけて EV を動かすための発電のために 排出されれるる二酸化炭素を示ししていいのかもしれな全方面に配慮しすぎて、文字数ばかり多くて何も言ってない文章どうも。じゃあ断言したらどうなるかって、テレビで専門家として紹介される、ようわからんおじさん呼ばわりされるんだよな。車好きを自称する、私みたいなアホ人間に質問です。あなたの車の、ナンバー等が切れるのはいつですかわかるわけねえだろ。そしてうんこ色が倒壊していく、なんでうんこをしっこって呼ばれるような色を。 愛車のボディカラーに選択してしまうんだ。一番高いグレードのプリウス買った人がなんか言ってる。なんで古代エジプト人はピラミッド建てたのに、現代人は石のかけらもまともに運べないんだ。古代ローマには浄水道設備があったのに、撮影地では配管トラブルブラシアンだぞ。日本では地下で老を化してるぞ。郊外のガソリンスタンドがどんどん閉店して、寝てるだけで毎晩満タンになる。EV を選ぶしかなくなる未来が来ますなスマホをわざわざ充電スタンドまで満タンにしに行くのか。 急速充電なんか飯食ってれば終わる、VS 高速距離が実はエコじゃない充電時間かそういえば私、新東名を走ってたら110キロ以上で飛ばすリーフに抜かれたんですねそのまま70キロ台でダラダラ走って適当なパーキングエリアに入ったらさらきのリーフが充電してたのトイレ休憩だけなら5分で出れたところに充電で20分その差15分を100キロで走れてたら25キロ遠くまで行けたと思うでしょう 急速充電中にニュース読んだり、アイデア出ししたり、その充電時間の過ごし方で、人生に違いが出るんですねー。まあ変わないけど、ロータリーエンジンですら、ワンガンミッドナイトでいじるところが少ないって言われてたのに、時代は EV ですで兄貴。悪いな伸びた、うちの賃貸駐車場、EV 充電できないんだ。悪いな真夏に北海道に来た旅行者、このホテル、冷房ないんだ。悪いな EV 充電器目当てで、ルートイン選んだ EV ユーザー。 来るの遅すぎて満車になって、今ガソリン車が止まってるよ。普通 Google マップで駐車場の希望した調べしたり、18時台より早くチェックインできるよ。スケジュール組んだりするよね。レンタカー屋の星ビューの不快な思いをしたわ。禁煙車でタバコ吸った人だよね。というかまた大雨洪水かよ。現地の方、大丈夫ですかお前も動画撮ってんのかよ。被災もしてない人から。 キンっていうコメントきそうあぼーん、穴があったら入りたいですね。引っ張り出してる側の人が、それを言ったら下ネタになるよな。なんでも下ネタに換算しようとすんな。車かバイクいじり系の YouTuber でもやってろ。そのうちよボ棒と天座がコラボして、入るナホができるぞ。触手が何本か伸びてて、抱かれ枕の代わりになります。そのうち選択するかの選択で迷いそう。からの中国ッ ト, トップシリーズである。そうはならんやろ。 多分チャイナポストの梱包も、こんな感じで行われてるんだろう。野良猫のうんちが混じった土壌に口をつけるとか、インフルエンザあって大変な食業ですね。意味不明なタイミングで映像が途切れたが、元々の映像にも意味はないからよし。廃棄用のショーケース、まさかの空中でガラス悲惨ですか。テイクアウト注文を車で受け取りに行ったら、帰りの運転中の交差点コーナリングで倒れて、家に着いたら真横になってた的な。 一つだけ言えること、助手席の座面に食べ物を置くな。急ブレーキで射出されるぞ。カー用品店でいつ見ても売れ残ってる、滑り止めゴムマットでもシートケ。買うかって言われたら買わないけど、ネットショッピングじゃ出会えないようなアイテムがある。それがカー用品店巡りの楽しみ。1個だけ置いてある車高調の展示でも眺めてろ。水に中性洗剤たらす派でもない限り、ちょくちょく買うことになるウォッシャー駅。買って帰るの重いけど、結局何が正解なの車のウォッシャー駅って、 洗剤薄めた水でもいいのワイの兄、に、車運転してるくせに私は駅知らなかった。カー用品とトラックの地獄は、次の動画で楽しもうな。